下は5歳上は60代と幅広い年齢層で活動しております6月に行われるよさこいソーラン祭りで賞が取れるよう今日々猛特訓中ですぜひお楽しみいただければと思いますただいまより披露いたします主催かつなご思いこの曲は地元鹿沼の祭りを表現したものです戦国時代の夜明けと と, ともに交配した鹿沼塾 その再生を願い、復興を成し遂げた民衆そこから生まれたカルマの秋祭り未来永劫をつながる思いを描いた作品です世界に認められたカルマの秋祭りを全身全霊表現いたしますご声援よろしくお願いいたしますはい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 カルマのより大干ばつが襲う。 沼 は, は驚異なる自然の力を持ち上がれたのよみがえりしもつける明日の緑を願い全力で立ち向かうのだ はい決まります